紹介運の方を紹介させていただきます、えー、今年の演舞は十三夜を舞台にうさぎが餅をつくために月へ向かうストーリーとなっています応援してくださるすべての皆様に笑顔と元気いっぱいの演舞をお届けしますとのことです、えー、本日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいえー、では、えー、響さんの代表者の方に えー、演舞名とコンセプトなどの方を紹介していただこうかなと思ってますはい、えー、と演舞名は通いと言いますでコンセプトはウサギが月に向かうという物語なんですけどもその間で、えー、と波乱があるとそういうお話になっておりますはい、はいえー、ということでね、えー、ここからちょっとねプライベートな質問の方をしていこうかなと思っておりますすいませんね、はい、おおかいします ええっっっと、と拠点地っていい。うのははあるんですか、はいえー、とーまあほとんど学校で練習をしているんですけれども、はいはいはい、あの湘南キャンパスで神奈川県の平塚市ですねそこからはい神奈川県の方で、はいそこではいはい、はいはいはい、なるほどね僕たちあの同志社大学なので京都に拠点を置いてるんですけど、はい、もう明日でスーパーあさこい祭りがね終わるということでこのまま。はい なんか関東の方をね観光して帰ろうかなと思ってるんですけど、はいはい、横浜のここだけは行っとけみたいな場所とかあったりします？横浜横浜ああそうですねまあ東海大学のまあキャンパスは一度行ってみた方がい い, いキャンパスの方にお越しくださいと、はい、あのすごいあのディズニーランドよりもあの広いと言われていますので本当ですか？はいあまあディズニーランドに行った気分になれるんじゃないかな<笑>そういう感じでございます。 カチューシャとかってやっぱ売ったらいいですかカチューシャはシャワ売ってないですけど ボ, ボールペンとかは売ってない<笑>購買ですかねじゃあちょっとお邪魔したいと思いますよろしくお願いします<笑>では、えー、東海大…東海大学さんの響さんの演舞となりますのでよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします会場にお集まりの皆様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 それでも月を輝け天を仰げ我らの旅路が今始まる十六代目響き通い の月が輝く空今宵は十三夜死に別れを告げて旅立つウサギは月明かり頼りに歩みゆく アウーハ様に姿を見せるはここだけ脳裏によぎるはーーーーーーーー天井に先天下中毒聖邪気化でやろうと左右に雇わせ嵐を起こす龍の名は バンドは宴の彩りを染め上げる熱き思いを紡いだ証は光に輝く